ではこの鉄棒のような物体が通り抜けられる穴はどんな形なのか考えてみてくださいそれはなんとこんな形なのです SOOOOOO <laughs>